シンガーソングライターで、えー、久留米ふるさと大使であります、上田真理恵です。よろしくお願いします、えー。私の地元が福岡県久留米市なんですけれども、皆さん久留米に行かれたことはありますか、えー、久留米はですね、とってもこだわり屋さんの多い町です、えー。皆さんご存知の久留米ラーメンもそうなんですけれども、えー、有名な画家の方ですとか、えー、伝統工芸のかすりですとか、えー、とっても面白いもの、そしてとっても熱意のこもったものがたくさん生まれています。 えー、私も、えー、久留米出身として、えー、とっても素敵なこだわった面白い作品がたくさん届けられるといいなと思いながら歌を作っています、えー、とっても美味しいものはいろいろあるんですけれどね、えー、久留米はうどんなんかも有名なのでですね、ぜひこの機会に食べてみてもらいたいなと思いますねそして、えー、石橋文化センターですとか素敵な場所もたくさんありますぜひ一度久留米に足を運んでみてくださいよろしくお願いします ユダマリエでした。